はいえー、前回の動画にですね 本編の動画の前に前回の動画の訂正ということなんですけれども前回動画内でですね海外旅行と最高400万円と私、解説しておりますがこれが誤りでですね最高450万円ということでですねご指摘していただいた方そして試験前 に, 前にですね大変ご迷惑をおかけいたしましたそれではですね本編の方に入っていきたいと思います FP 試験頑張ってください 宮本武蔵五輪の書お待たせしました小次郎さんお待たせしました、えー、誠によろしくお願い致します、えー、今回はですね fp 直前対策講義ということ で, ですねライフからはですねイデコで、えー、確定拠出年金のですね個人型、えー、個人型のですね一号と えー、3号のですね掛け金月と年をですねここよく狙われるところなんでこの2つに絞ってですねやっていきたいと思います、えー、確定拠出年金1号のですね上限の金額は6万8000円ですと、えー、そして3号の月々の掛け金は2万3000円ですよとプリズムブレイクはい いいですか牢や兄さん」何回やるんですかね「お兄さん助けたい」みたいな「プリズムブレイク私知らないんですけど」っていうのをね結構頂 い, いてますけどすいません、えー、ということなんですがここで一歩ですねあの試験にですねこれ月額じゃなくて年で出る場合があるんで年で出る場合はですねこれ12でかけてやってくださいこの場合だと年で81万6000になりますかね えー、そして、えー、すみません電卓<笑> 2万 3,000 円かける1 2で27万 6,000 いかに私が月でしか覚えてないかっていうのお分かりになると思うんですけど27万 6,000 円ですかね、えー、になりますよという話になります。1号、えー、1号の場合はですねほかにもありましたね独自のですね付加年金とかね、えー、そして付加保険。付加保 年金の付加保険料を払う方が400だったですね、えー、とあと国民年金基金なんていうのもありましたけど同時にいでことそれや る, やる場合はですね上限でですね81万6000、えー、ということです、えー、国民年金基金と、えー、付加年金はですね選択制だったですね選択制というところもですねここも押さえておいてくださいはい第2の科目ですね、えー、障害保険について えー、めちゃくちゃ試験に出るところですこのグラフをですね普通障害国内旅行、えー、海外旅行とですね普通国内海外とですね今なかなかコロナでですね海外旅行というのもあれなんでしょうけども、えー、怪我は、えー、全部障害保険ですから障害ですからねこれは全部丸ということになりますねえー、丸 丸, 丸そして O157O157、えー O157 えー、細菌生殖中毒とかですねウイルス生殖中毒とかっていうのは、えー、普通ではこれダメですよと国内旅行もそりゃそうですね学校で修学旅行なんてねあった時があるですもんねという形でこうなりますそして地震噴火津波についてはですね結論から言うとこうなりますよとはい来ましたねトライアングルタイこういうふうに、えー、三角形をかければですね 三角三角ってね、えー、ところで覚えていただければ嬉しいですよろしくお願いしますはい、えー、そしてですね金融からはですね出たら嫌だなっていうところ<笑>ちょっとチョイスしてみました出たら嫌だなただこれ聞けば覚えれるくねみたいなね 1分でいけるくねみたいな論点も入ってますんで苦手な人はですね、まあ、2つだけでもですね覚えておいていただきたいと思うんですけど「外国債権は払い込みと利払いと召喚がどうなの?」っていう話なんですけどまず「将軍祭」ですね「暴れん坊将軍は外で暴れる」みたいなね「暴れん坊将軍は外で暴れるじゃない」みたいな「徳川吉宗」みたいなね えー、ということで、えー、これはですね、外で暴れるんで、全部外貨ですね。外貨外貨外貨外貨、外科外科 外, 科 外, 外, 外。ほかほかほ か, ほかみたいなね。<笑>すみません侍と言えば、侍ジャパンじゃないですか。で、まあ、こっちらね、侍ジャパンです、ね。ジャパンってこんなスペルですか。わかんないですけ間違ってたらすみません。なんで、これは、えー、ん、えーん とということになりますそしてですね下2つが厄介なんですね「デュアルカレンシーサイ」っていうのと「リバース・デュアルカレンシーサイ」なんていうのがあるんですけどここだけ覚え て, おいてほしいんですね円円外貨ですね払い込み未払い償還だけが外貨なのがデュアルカレンシーサイそれがリバースしてるんだよと<笑>こうリバースしてるってです、ね、というところでですねこっちが 外科でこっちが円になってるこの、えー、リバースですね。モンハンハクロスですかみたいな古いですかみたいなすすすかか古いいみまませんよろししくお願いいします、えー、というところでですねせめてこの上2つが出た時は、まあ、出ないことを祈りますけど出た出たとしても暴れん坊将軍でクリアできるんじゃないかなという話なんですいません申し訳ないです。はいえー、そうしたらですね、えー、タックスプランニングからは。 住宅ローン控除についてですね面積要件これめちゃくちゃ試験に出るんですね床面積何平米以上ないとダメなのとこれ登記簿上の面積ですよというところなんですけどこれが50平米以上これ法改正がですね次あるん で, ですね法改正があるんですけど皆さん今回はこれでということで40平米とかですねでも合計所得かみたいなのが出てくるんですけど今回はまあ50平米以上とですね えー、あと居住用まあ1階は私喫茶店やりますわみたいなね、えー、2階に住みますっていう場合ですね1階と2階でですね2分の1以上がもっぱら居住用じゃないですよないといけないですよってい う, うな話になってきます、えー、そして償還年数はですね、えーまあ、10年以上ですよっていう話です要は借入金の、えー、10年以上ないと、えー、受けれませんよねっていう話になります ここまででよろしいでしいいょうかねはい、そしてですねその場合は、ですね合計所得本人の合計所得がです、ね、3000万円以下じゃないといけないですよと、初年度は必ず確定申告が必要なんですよというようなですね論点も押さえるようにしてください。 えー、この住宅ローンですね実は法改正がですねはえ、えー、入りますので、まあ、皆さんはですね試験今回の試験、えー、5月試験には関係ないと思うんですけどもしこの動画を見られている方はですね9月試験の可能性もありますねということなんで、えー、その場合ですね床面積が40平米以上で から50まででの間だったらですね合計所得が1000万以下であればですねこの住宅ローン控除の適用が受けれるなんてねちょっと緩和されますよなんてねいう話ですワンルームの、ね、1K ですみた い, に、ね、いう方でも買われる可能性もありますねその場合は40から50までの間の場合は合計所得1000万以下。 えー、50平米以上の場合は今まで通り、えー、50平米以上の場合は、えー、3000合計所得が合計所得が3000万円以下じゃないといけないですよと、えー、いうような話になってます。ほちゃん大丈夫ででしょうかこうで上で見押され見さてますけどね、えー、というところでですね、えー、タックスプランニングここを、えー、やったので、えー、次は不動産ですかね。 えー、不動産については今回のテーマはですね不動産取得税についてなんですけど皆さんこれ覚えてますかねどこが貸してくるのみたいなね都道府県がですね貸してくるのが不動産取得税になりますで今回はポイントを1個だけに絞りました不動産取得税がかかるのかからないのっていう話なんですけど相続に関してはですね不動産取得税かかりませんよと。 えー、ただし贈与はですねこれかかりますよと似てますよね相続とか贈与とかですね、えー、贈与で、まあ、新築はもちろんかかります新築増改築とかもね不動産取得税になりますから、えー、な, るなるんですけどこことここはですねちょっとどっちがどっちだったかなって思った時はですね、えー、贈与はかかるんだみたいなねいう話で相続の場合不動産取得税かかりませんよという話です、えー、皆さんねこれ土地用と建物ですねこの断面図なんですけど 何に対してかかるのかっていう話なんですね固定資産税評価額に関して、えー、かかりますよ、まあ、居住用の土地と建物の場合居住用の土地と住むための土地と建物というふうに考えていただきたいんですけどその場合はですね建物の場合は、まあ、1200万円の控除がありますよみたいなね新築の場合はですね認定長期有料住宅に。 該当する場合は1300万円じゃないですかなんてねことも言われるかもしれないですけどまずは1200万をおこってください、まあ、中古の場合ここから減っていくみたいなねイメージでおられてくださいで土地に関してはですねこれ建物上が建物ですか建物は1200万の構図ですよこっちに関してはですね土地の固定資産税評価額かけるですねこれ2分の1してくださいなという話になりますそれで出た答えからですね 3% かけてやってね 厳密にはとちょっと違ったりするんですけど、あのまあ、これでいいんじゃないですかという話ですね、えー、f p 試験2級、3級までだったらいいんじゃないかなと思います。はい、えー、よろしいでしょうか、宮本武蔵、<笑>すいません、えー、で最後ですね、相続事業承継からは、ですね今回やるのは、まあ、上場株式とかですね、まあ、ETF、J リートをお父さんが持ってたんだって。 で亡くなられたんだとそれ相続しますよという時にどんな評価するんですかっていうところをやっていきたいと思いますこのようにね書いていただいてですね5月の17日にですねお亡くなりになりましたという話であればですねこの17日の終値 もしくはこの5月の平均株価のね平均そしてその前月4月の平均、えー、そして3月の平均とですね543というふうにですね皆さんこういう事例で前月の属する月の何々とかって覚えにくいと思うんでこう図にしてもらったら543 た, たまに2が入ってたりしますんで。えー まで入っててです、ね、2はもうダメですからねとその月の、えー、終値かその月の平均前月の平均前々月の平均の中の最も低い価格で評価していいですよというのが、えー、この上場株式 ETFJ リートになります。etf と j リートは 株式に似てますかからね、えー、差し値注文とかできたりしますね、えー、成行き注文とかね、えー、で, できますので取引の形態はほぼ上場株式というふうにですね覚えておいてくださいまあ金融に入っちゃいますけど<笑> ETF って何型投資信託でしたっけ ?ETF は契約型投資信託ですね、えー、そして J リ、えー、JD、とは会社型へ投資信託ですね こことここの違いはほぼ株式と同じ取引はできるんですけど J リードに関しては会社型投資信託は配当控除が受けれませんなんてね、えー、ポイントもありますんでもし余裕があればですねその方その辺もですね、えー、覚えていただければいいと思います、えー、それでは今回グラフ系が、えー、結構多かったですけどね、えー、図で覚えるシリーズみたいなね シリーズなのどうなのっていうことなんで、えー、サブチャンネルの方ではですねク空ンの地球防衛軍チャンネル今 fp 直前横断講座をやってますのでそちらの方もぜひよろしくお願いいたしますチャンネル登録高評価をよろしくお願いしますご視聴ありがとうございました武蔵